はいといととうことで本日もやってまいりました「古原康久 TV」なんですけれども今日はこちらにお邪魔します。じゃ スーパー戦隊レストランということなんですけれども皆さん、スーパー戦隊レストランといったらもう夢のような空間なわけですよ、なんなら僕ももともとヒーロー大好きなんで、もうこの場所でね1回ね YouTube 撮りたいなと思ってたんですけれども、もちろん今回は1人ではありません、ある人とコラボをしていきたいと思うんですけれども、この方にお越しいただきましょう、けがレシア役の及川奈さん、はい。 よろしくお願いします。ますますますね、ありがとうございますね。ねおうちで。多分ね、なおさんが知人なんで。だってこんなちっちゃかったっけ、うん。なんか大きくなったね。いや、そうかな。二十一歳からしてるからね、まあ。成長期だからね、まだね。そうなんですよ。まだまだ牛乳で、ね、牛, 乳で牛乳で多分どんどん伸び伸びてるから。<笑>そうなんだそうそう。まあまあまあ嬉しいですよ。呼んでもらった。いや、もう本当にね。はい。あのさ、はい、今回さ、私からお誘いしたことも、もあるんだけど、うんはいはいはい、あの、仙台レストラン。 <笑>まず来たことがあるって言ってたじゃんそうなのよで YouTube 始めたっていうからこれはコラボしなきゃと思って、うん、もうそうだよなんならね、うん、なおさん、うん、ゲスト二人目ですからこれあこ、並川さんでしょそうやっぱ一番最初は相棒の並川さんで、うん、それそうだいきなり悪役出ちゃダメだもん、うん、私そうですし、うん、すごいのが、うん 二三四五六七を飛ばしてナオさんっていうのはこれなかなかすごくない？そ<笑>う 本, 本当だ。うなのいや一応今日ブルーのつもりで来てるんだけど。<笑>そうブルー。いやそういうことは俺赤でね。ブルーでね。そうそうはい、あじゃ今日は ね, ね。まあでもね、そのブルーに関してはちょっとね、うん、共通点があるなと思うのがオカンっていうところですよ。あ、はい、そうだ。新和くんも。そう新和くんはそうあの令和オカンなんですよ。オカンってね。の中のオカンなんですけれどもプ、うん、ライベートのオカンです。そうか、はい。東京のお母さん<笑>なのでナオさんに関してはだって。 YouTube 始まる前に、うん、これ僕アイロン掛けしてもらってますからね。はい。しましたね。はい、まだでもまだまだ甘いな。ま、甘い。結構シワがまだ<笑>っちゃってる。いや全然いいよもうこれでなんならいつもよりも全然綺麗だって。いやいやもうジンベなんでね毎回ね。ジンベなんで うん、ということ で, ですね、ね、はい、今日は及川奈緒さんをお迎えして、えー、今日は YouTube やっていきたいと思います。はい、ということでしお願いします、スーパー戦隊レストランへ、レッツゴーオ ン, オンバイバーイ、行きましょう。<笑>行きましょう<笑> アベルストレートゴーい と, と, い<笑>ということで始まりました<笑>古原さん TV! イエーイようこそお邪魔します ようこそおいかおです改めて、ね、けがレシア役のねのね及川な お, おさんなんですけれども、はいまあ、今回ね、まあ、コラボ、うんまあ、大体ねみんなねやっぱなおさんとの動画って結構インスタとかに負けてるんで、はい、いずれかはコラボするとは思ってはいるとは思うんですけれども<笑>、はい、ただただやっぱりね あの今までねインスタのあの短い時間とかでは分からなかったそのオイカナさん、うん、っていうか多分ね僕だけにしか引き出せない及川カナさん多いっぱいあると思うぞ衝撃、えー、どうですかあると思ありますかあるあるいや結構もう出してませんいや出してない全然出してないそうですかねナオさんってこれ住み見えると思うんですけど実はそんなことないですからねトンさっきも言ったんですけれどもあのトンボくらい視野が広いのでいろんなところに聞く割をしてるコーナーとか前半部分ここまでのトーク部分 <笑>ぜひ私のチャンネルでご覧ください。ナオさんとねチャンネルを見ていただいたら、はい、チャンネルでたっぷりと、はい、話した後なんですけど、ね次、次目線あっちらしい。す。ごいの、一、二、三、四、五、<笑>なんかめちゃめちゃあるの。八台くら い, カ メ, くらい カ, メら、ね、カメラがあります。です、ま あ, あま要は、はい、なおさんにしか引き出せない。俺 も, もししそうだよ、あるはず。だからそれを引き出せるよに私も頑張りますね。はい、いや、フルハくんファンにはね、やっぱね届けたいので私も頑張ります。すかうんまあ、だからちょっとなんか今までその要は、うん 俺たちってさ、なんか実はさ、恋愛の話だったりとかさ、うん、仕事の話と結構するじゃん。するする、そ う, そういったところもちょっと、ね。そうだね、うん。どこまでできんの。まあ、だから、それは。ほら、でも、なおさんの。空気読むの、うまいかな。まあね。<笑><笑>あのね、私も、これ以上無理だよっていうの、目で合図するときあるんですよ。<笑>ね、これ、じゃ、最初にもう出しちゃうわ。<笑>まず、なおさんの、ダメだなライン。これね、俺、わかるんですよ。 奈緒さんって基本、ああそうあああああああっあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああんああああああああああああああああ 人よりもいち早く俺は察知できるそうなんだ、うん、だから奈央、ま、さんがんあこれもうそろそろ嫌だなとかって例えば舞台の時にさみんなで飲んだりとかしたじゃ ん,、うんうんうん、そう結構みんな奈央、うん、さんと話したいからさ、まあ、いろんなこと聞くじゃん、はいはいはい、それこそさ昔の奈央さんのことも聞いたりとかした時にその時にあこれそろそろ奈央さん多分嫌だろうなって時に<笑>俺が飛び込むみたいな<笑>あでもそうだった気がした 今, 今思い出した結構だからね俺でね なんかね、空気読んでくれるんですよ。空気読むっていうか、多分ね、空気を読むというよりかは、なおさんの。私が、変わったことに気づくんだ。やっぱ高校時代からのもあるし。しそうだね。まあ、あとは何より、お母さんだからっていうのが一番でかいお<笑>。お姉さんですよ。はい、5歳しか、ち、違わないだから、ね。5歳か。うん、そうやって考えたら、すごいよね、うん。もうずっとお母さんしてくれてるんですからね、そうなんですかね。でも、いろんななんか、だから、相談に乗、うん、ったりとか、そうそうそう逆に私から、こう、なんか、あの、私が辛かった時に。 たまたま電話くれてね、心配の電話くれて、うんうんねうん、で、なんかこうだったんだよねって報告したりとか。そうあの時はでもね、うん、結構来てたんじゃない、来てたね、去年か。去年、これ俺からはちょっと言えないんだけど、な<笑>おさんが言ってもいいんだったら。うん、そうまあ、でも、そうだね、去年はバタバタしましたね。そうだねうん、な, なんでバタバタしたんですか。五、うんね、<笑>年間。<笑> ないですかね、はいはいはい、結婚生活が続いたんですけどもね、はいは い, はい、いろいろと、まあ、あったんで、うん、終わってひと、ねはい、区切りして奈緒、はいまあ、さんの、ね、恋愛遍歴も僕ちょっと奈緒さんからも聞いたり、ねね、そうそうしてるからそうだねそうでもさ、えっと、俺のイメージのさ恋愛の時の奈緒さんとこう見えてる奈緒さんってさ全然違うよね絶対ねそううう絶対違うと思う、えっと、私の恋愛の時ってどうだったのいやなんか、ねじゃ いや、どなたかって言えないどうなってんのかな違う違う違うどうなってんのかなあ、どうなってんのかなそ の, その時のなおさんがあのね 仕事の時の、要はまあ仕事というか、仕事の時の奈緒さんと俺とこうやって会っている時のなおさんって、要は話深い話ができるかできないかくらいだから、実はそんなに変わらないの、多分ね、家の中にいるときと外にいるときで多分変えてるだろう 変, 変わってると思うだよね多分そう。多分それがだから違うから、もう外に出た瞬間においか奈緒の頭をかぶってる ん, すええバレてんのますよ、ね。 やだ恥ずかしい。恥ずかしい。<笑>恥ずかしい。<笑>全部私今こ性してるのが全部作られた私だって思って喋ってるでしょ。<笑>いやいや違う違う違うだけどだ俺は時々その殻を破るんですよ。いやーうそう殻。でも確かにねもうでも癖になってんだよあのもう昔からもっともっと鎧分厚かったんだよ大川直っていうん、て鎧が、うんうん、でそれがだんだんだんだんやっぱ。 薄くなってって、けがレシアのタイミングは大きかったんだけど、それ結構明るくなって。け、う、が、ん、レシアやる前に病んでましたもんね。病んでました。<笑><笑>病んでたかわかんない。<笑>まあ、でも確かにキャラ違ったと思う。ね、そうだよね。確かにちょっと尖ってる感じがね。だからやっぱ私多恋愛とつながるかもだけど、付き合う人によって変わるのあるかもしれない。いや、絶対あると思う。付き合う人によって、変わるのもそうだし、うん、あとなおさんってさ、うん、あの我慢の体制めちゃめちゃある。 じゃんそうなんだよこの我慢の耐勢がもうありすぎてなおさんも途中からもうよく分かんなくなっちゃうと思うんだよね心がぐちゃぐちゃになって。 いや分かるよす ご, い、ね、分かるすごいですね、なんか本当にごめんねなんか今までありがとう助かってか私だからだからだから、だから外にはね、めちゃめちゃ大丈夫ですよ<笑>アピールするんですよ、なおさんう だ,、ね、すごくだから、ちょっとそういうのもね、いろいろあったんですよ、だけど、あったんですけど、もうだいぶもう全部、なんかクリアになったというか、今、全然結構。 ナチュラルに、ねはい、楽しんでますよ、はい、人生を皆さん、ねはい、お気づきでしょうか、今のがだめなラインです、あのね、自分からだめになったときは自分からちゃんと言ってくれ、こうやってそう<笑>そう。というそうなんです、だからあの時はは、ね、こういう感じでありましたねって言ったときは、ね、ねねもうここまでですよっていうのが、なおさんですこれ、怖いよ分析んです<笑>これがだから及川奈緒と会話する機会がもしあったときは、あのなおさんと話をしてて、なおさんからこうやって上にかぶせてきたときは、もうそれ以上は言うなよっていう、それサインです。 なんでそんなにわかるんですかわ<笑>かるよ怖いよそうだ俺はそう思うでもこういうのってさ喋ったことないよね な, ないないないないないよね、うん、及川尚のラインは多分みんなわかんないと思 う, う多分ね俺の予想っていいですかああの尚さんって優しいからみんながどんどんどんどんでこうやって来ちゃうですよさんもそれに対してああそうなんですこれなんか本当ありがとうございます本当にいつもありがとうございますこれが及川尚なんですよ<笑>でも尚<笑>さんも人だから途中から くなってくる。もちろんだけど。<笑> 外では限界を超えちゃうんですよ。だからああだからかなんか体重方針とかなるなったりとか、うん、なんか急にななることが多いので、ね、急に体壊すことが多くて、なんかそういうのって多分体重方針とかストレスって言うじゃないですか。あ、うん、そういうことなんだろうね。我慢してんだろうね。だから俺一番ねなん か, 気づかないうちに、ね、心配なのはなお、うん、さんがなんかここら辺にでっかい十円ハゲとかないからとかなんかすごい心配になることが あ, るあったら教えてね。あったら言う。 <笑>ない今のところな い, かも今のところないうういもそうかもねいいんですよ私の話に対していいんんですよ<笑>あじゃあ逆にうなさ、うん、が思さ。 結構みんなは、俺が、なんか、こういう感じそのままだなっていうふうに思ってると、絶対に。そうかなう。だけど、なおさんが知る、じゃ、俺とかって、なんか、ゆっくりあります。でも、今みたいなことで、あの、すごいびっくりするよね。っふとした時に、そうやってさ、すごい人のことをちゃんと見てるんだなっていうのが<笑>う、わかるし。 あのねなんかすごい<笑>さっきデジャブみたいで私なんかよくわかるねって言ったときに思い出したこれこれ舞台の稽古中もこの話してて実はえそうだっけうんなんか私がなんかすごい なんか私のことをちゃんと分かってくれて空気読めるねっって言ったんですよ空気読めるねって言ったら<笑>、うん、同じこと返ってきたのを思い出したうそう空気を読めるんじゃなくて奈緒さんのそういう反応が分かるんだよってだからそうそうそうあのいろいろね古原が育ってきた環境とかもあるじゃん、うんまあまあまあ、でいろんな世界を見てさ大人のさいろんな顔も見てきてるわけじゃんそういうところなのかなと思っていや、ね、それはねでもね本当に。 だからこそ、こまた明るくいられるっていうのは、あると思う。あるかもしれないし、うんうんうんうん、そう、まあ、これ、今、まあ、だから、まあ、言える部分もあるんだけど。うんうんうん、これ、なおさんのこと、をお母さんって言ったりとかするじゃないですか。うんうん、そう、でも、それは。 なんでかっていうとなおさんってそういう風に言ったらそれを受け入れてなんかそうやってなんかやってくれようとするというかなんか乗ってくれる部分があるんですよねお姉だよとか言いながらもでもそういう風にやってくれる優しい部分があってで俺のいけないところでもあるんだけど俺はなんかそこにめちゃめちゃ甘えちゃうんですよ。うんうなんかいいなおさんかさが、はい、うそうやってやっってて くれるんだろうなって俺は思ってるし、ははそうだからなんかなんつったらいいんだろうなう大した事何もしてないよ。いやいやってるのよ。これちゃちゃちしてる。ちゃまずきてしてる。ててる本当に、うん、もうすごいよ。俺の代わりに謝ってくれた子多分いっぱいあると思う本当に。いっぱいある。もう舞台の時なんて結構謝ってくれたと思う。い や, いやそんなことないよ。うん、もう他の人とのなんかねつなぎをすごく大切にしてくれるんですよ。ね、古原君だからでしょそれは。いやいやいやいや。この人はずるいよね。みんなから好かれますよ。やっぱり。<笑> どこの現場行ってもあのなんかあー、古原君ねーってみんな笑顔になるの、ね、それ諦める違う違 う, 違 う, 違う疲れてるの<笑>、まあ、しょうがない、こいつだからしょうがない。いやいや、ごンんじゃっていうの出てたんですよって言ってさ、<笑>いろんな業界の人とかも話したりとかしてさ、あー見てたよ、ごーんじゃんねあの、あのレートの子、なんだっけ、<笑>古原君ですからああ、そうさ、あの子ねーとか、笑顔になるの、みんな。<笑>それは多分ね、5年くらい経って笑い話になってるやつがあって、多分その時は、うん、結構、例えばね、 じゃあみんなが誘ってさついてくれてるっていうふうに言うじゃないですか、うん、でも中には俺のことをめちゃめちゃ嫌いな人も絶対いるわけ言うの聞いたことないけどね違う違うこれ嘘これ嘘よで例えばいないよそういう例えばそういう人がいたとしたときにそういう人に対して、うん でも古原君は実はっていうのを裏でやるのが老井川尚なんですよいや そ, うそれは違いますよいやそう本当にそう本当に 言, 言われたことないで裏っていうか、はい、あの例えば、うん、それは裏っていうよりかは例えばその時僕がいなかった時に僕の話をした時に、うん、尚さんはそういうことしてるのを俺は聞いてるか ら, からそういうこ、うんなどこど う, い う, ど う, い う, う全部入ってくる の, 入ってくるの情報がそうじゃなくてでもねやっぱ古原君の話題になると明るくなるよそれは間違いないしいやもう嬉しいですでなんかこんなに二十一歳でしょ当時 そうじゃでで年もう14年経った、うん、14年経ってさこんなにさナチュラルにさ<笑>なんかなんだろういろんな大人たち見てきてるはずなのにけが<笑>れないんだなっていう変わらない、うん、ずっとこうあの時のけがそう汚れな い, 汚 れ, ないなれないの<笑>なんでこんなにナチュラルにいられるのかなってねでちゃんと謙虚さだったり感謝とかそういうのを。 当たり前に素直にできる人なんですよ。いや、でもね、なんか計算じゃないの、なんか全部。計算。 ができないよ。<笑>バカじゃん、それ<笑>。褒め言葉だよ。褒め言葉で。そ れ, はそれを、なんかずる賢く普通な、さ、まあ、普通はさこうやった方が大人たちに好かれるしとかさ。計算高くなるもんじゃない。なっていいんだよそうそうそう、この世界って。な, てなおさん、そういう人に対しては、そういう対応しますもん、ね。そうだ ね, ね、そういう人だな。ね、あもうこういう人だなって、きた瞬間にね、なおさ ん,、うん。はかその対応にスイッチがついて。<笑>そうだね。はい、はい、はい、はい、そのタイプ、ね。はいはい なるんだけ ど, んだけどもう古原君は何年ぶりに会っても変わらないからだからこのね10ヤーズっていうその10周年で久しぶりにまあみんなでその役に戻ったときに。 古くんがこうだからみんな戻れたってポッキーうそい や, そうなん、うん、いやみんなも変わってなくないですかいやそうなんだけど、うん、やっぱレッドで中心にいる人物がまんまなの当時のまんま、まあ、確かに僕はみんなを引っ張っていくタイプではないですよみんなに支えられるタイプのレッドなんで<笑> そ, れよ、ね、そこ は, それは本当にそうで も,、うん、でもねちゃんと引っ張ってると思うよそう言いながらねなんだかんだみんなからこういじられながらもや っ, ぱやっぱみんな古原くんがレッドでよかったって思ってると思うし皆さんこれです、うん 分かりますこうやってサポートしてくれるのが及川直なんですよ、でマジでこれをいろんな人にやるんですよ、プロデューサーとか、<笑>ね、それこそ演出家とか、徳永君はこうなんですよってやるのが、で今、分かったでしょ、流れてたらそのままなんですよ、違う違う違うこれを回ってないときにもやるんですよ、ね、こういうとこ、こうま い, い, いなー。やっぱねー でもやっぱさ変わってないとは言いながらもさ本当にいい風に成長してるんだね。いや本当に。ね、泣きそうよそれ本当 に, <笑>よに。よかった。お母さんだか<笑>なんかだから本当にちゃんとあのいい方々に支えられてここまで来たんだなって思ってます。いやでもう本当に。勝手に。もうもう勝手に。お母さんじゃね。お母さんでしさ<笑>本当にもうそう よ, よ。ちゃんとアイロンの芯使うから、ね<笑>あれあれ。よかった。はい<笑>はい。はい、そういうわけなんだよ、ね、大丈夫。コラボ動画何する？コラボするそうそうコラボ。 いだからこういうふうな感じをね、うんうん、ちょっと待ってしながら、うん、多分及川奈緒さんの魅力がね多分ねめっちゃみんなわかると思うから、うん、ちょっとこうやってい や, 多分やりながら多分いろんな垣間見える奈緒、うんね、さんって普段作ってる部分あるから、うん、それで急にふとした時に及川奈緒じゃなくて本名の、うん、また別のが出てくるから、うん、それをちょっと楽しみにしてください。